2020年秋所沢駅が変わるご視聴ありがとうございますちもちもでーす、はい、所沢駅をね一周したいと思います、はい、駅のね東口を南の方に、えー、歩いていって踏切をね渡ってで昔のね所沢工場のところをちょっと見て、えー、西口の方に行きたいと思いますでプロペ通りのね横を通って、えー、今度は北の踏切を通ってまたね元の位置に戻ります はいあのね右側の四角いビルが、えー、西武の本社ですねで、えー、ここがね所沢駅の東口ですここからスタートして、えー、所沢駅をね1周ぐるっと回りたいと思います 一応ね、本社の前をちょっと見てみましょう。中に入れないですけどね。はい。じゃあ、スタートしていきます。左側の方にね、歩いていきます。あ西武バスがね、ちょうど来ましたね。じゃあね、左側の方にね、歩いていきますよ。はい。駐輪場がね、ありましたね。で、 ここのね道をね歩いて、それで線路沿いに歩いていくと、踏切にね、えー、当たります。まあ、これね、えー、柵がね低いから結構撮影しやすそうですね。まあ、まあ、昔からね変わらないですね、この辺りは、ね。あ、電車が来るみたい。何の電車が来るかなあ、2000系ですね。はい右上のところがねさっきまでいた。 えー、屋外デッキのところですね、ちょうど新しくできたところですね、はい、手前側が、ね、西武池袋線で、えー、奥側が、えー、西武新宿線というのが走っています。 南側のね、踏切のところにいます。 マイルトレインの2代目ですはいじゃあね踏切を渡りたいと思いますと思ったら、えー、動画がねちゃんと撮れてなくて 失敗したな。もう一回ね、ちょっと動画を撮るために元の場所に戻ります。はい。ポイントのね、クロスポイントが見えますね。で、えー、さっきまでいたね、屋外デッキが見えます。さあ、渡りますよ。と思ったら、踏切が鳴り始めました。あ、何の電車が来るんだえっ、ー、と、駅の方から来るみたいですね。ちょっと撮ってみましょう。 あ、赤い急線系ですねレッドラッキートレインというやつですこの電車を見るとね幸せになれるそうですはいじゃあねちゃんと踏切を渡りますで動画もちゃんと撮れてますねああよかった でインピーダンスボンドね、あの黒い黒いやつね、あの線路の横に黒いあの箱みたいなのがありますよね、あれがインピーダンスボンドですね、あのね閉塞感をねここまでですよ、ここからですよっていう機械ですね、あまたね、踏切が鳴っちゃいましたね、であのー、部屋みたいなやつがねあれ、踏切の監視室になってますね、昔からある、えー、踏切の監視室ですね。 今度は、えー、昔ね、所沢工場というのがあったところをちょっと見たいと思います。ここにね、昔はふあの線路があって、えー、所沢のね車両工場が、えー、あったところなんですね。で、そのね、跡地を見てみたいと思います。もうね、昔は踏切があったんですけどね、そこはもうなくなっちゃってますね。で右側がね、えー、所沢工場があったところです。 えー、国土地理の、ね、昔の地のの昔図を持ってきましたで、えー、所沢駅からねこの今の白い線の、えー、通りに線路が走っていてで、えー、所沢工場とつながってたんですねで所沢工場では、えー、車両改造したり作ったりねしてましたね はい、もうね今はねま、えー、っさらになってしまっていてでもう何だろう、えー、マンションでも建つのかななんか工事してますね<音楽>はいここにね昔はね 所沢工場と所沢駅をつなぐ線路があったところですね。ということでね、西口の方に行ってみたいと思います。はい、西口です。あんまり昔とあんまり変わらない<笑>気がしますけど、まあ、駅前に少しね、グランエミオとか、あと、えー、ミスドとかね、スタバが入ってるのが新しくなってますね。で、こっちのね、西部のワルツはね、昔のままですね。 はい奥の方にねプロペ通りというのがあります。あの有名なねプロペ通りですね。所沢といえばプロペ通り。はい、航空公園駅というのが1つ隣の駅にあって、えー、そこでね日本で初めて飛行機を飛ばしたってことで、えー、飛行機のねプロペラにちなんでプロペ通りっていう風になってます。あ鳩がいた はい、プロペ通りとね、えー、声優の間の、えー、道をね、ちょっと通って、それでね、沿線沿いに行きます。沿線沿いに行くとね、えー、電車が撮影しやすいポイントがいくつかありますんで、そこでね、ちょっと撮影したいと思います。はい、場所としては、えー、所沢駅のね北側のところにいます、はい。何の電車が来るでしょうね。で、奥のね、右側の建物が、えー、 西武鉄道のね総合事務所になってますね。あなんか来たぞ。何が来るかなお西武池袋線の方ですね。6000系かなであー、かぶっちゃう。2000系のね、電車が来ましたね西武新宿線ですね。 これね、沿線沿いのね、まあ、道ですね、はい、こんな狭いところなんですけど、まあ、歩けますと、はい、西武新宿線のねスマイルトレインが来るみたいなんで撮ります はい、北側の、ね、踏切を、えー、西から東へ、ね、渡りたいと思います。 西武池袋線の、えー、池袋行きの、ね、ラビューが来ますね。 は、ね、えー、有楽町線がえー、後ろの方向から来ますでえー、奥の方からはえー、西武線がやってきますなかなか来ないいつ来るんだ<笑>来るかな来るか来ない<笑>いつ来るんだ<笑> と, いうことで、ね、もう北側のね踏切を渡っちゃいますこっち側も開発するのかなはいつまずきましたはいこれがね西武鉄道の総合事務所ですねここに指令所があるのかな どこにあるのかは分かんないですけどね、はい、こんなところをね歩くんですねでこれで、えー、所沢駅の方に、えー、歩いていってますはい建物の下がねトンネルみたいになってて、えー、そこをね歩いてこれました昔こんなのなかったような気がするな、まあ、なんかね歩きやすいですねはい これでね、えー、所沢駅を一周しししてきましたたいいかかがだったででょうかはい、これでねちょっと私は、えー、駅の中に入ろうと思います。はい、トコテラスのねところでちょっとおにぎり食べます。こんな感じのね、えー、休憩スペースがありますね。まあ、電車を待つのにとってもいい場所です。はい、この奥側がね新しくできたグランエミオですね。 所沢駅のね再開発でもうね昔の所沢駅の面影が全くないですねすごい綺麗な駅になりましたねこれは西武のもう主要駅の一つっていう感じですねまあ、昔もそうですけどこれはかなりね手がかかってますねこれはなんかいるだけで面白いですねということで帰りますちょうどねコーペンちゃんの電車が来たんでこれに乗ってみました とということで、えー、ご視聴ありがとうございました。